はい。皆さん、つくば大学のアランヤです。これは、えっと、プログラミングチャレンジの、えっと、最後、第10週の、えっと、だえっと、パーツ2です。今度は、えっと、2つの DP 問題を紹介したいと思います。この DP 問題については、あの、重要なところが、どういうふうに DP テーブルを作るのか、ですね。 DP テーブルの作り方によっては、問題の複雑な完全に大きく変わりますので、あと、DP、なんかこの問題が DP だって言っても、あの、テーブルの作り方に気をつけないといけないです。じゃあ、最初はこの UVA1003 のカッティングスティックス。これはあまり難しくない問題ですね。あの、入力としては、えっと、なんかこの棒があって、ですね。 この棒が、えっと、サイズが100、えっと、1 0センチまでのサイズです。で、えっと、この、この棒が、えっと、切ります。ですね。例えば、えっと、こちらが、まず、あと、この棒が100センチなんですけど、真ん中で切ります。ただし、切るときにコストがあります。そのコストが、あと、残ってる右の棒、プラス、えっと、残ってる左の棒です。すみません。 あのコストが棒のサイズがですね。だから、サイズ100の棒をカットするとコストが100。このサイズ50の棒をカットするとコストが2 0 で, ですので、あのコスあのコあとカットの順番によってはコストが変わります。ですね、例えば、この入力 に, つに対しては、あのまず20号から切るとあのコストが100。で、50を切るとコストが75ですね。これを切りました。これを描きましょう。 まずこちらでカットするとコストが100ですね。で次はこの75をこちらでカットするとコストが75。で残るはこの50残りますのでここでカットするとコストが50。ですのでこっちとなんか A、B、C の順番でカットすると 全体のコスト、コストの合計が225。一方、まあ、中からカットして、あとまあ、これもコスト100で、これはなんか仕方がないですね。でも、50サイズの棒の2つ残りますので、ここをコストする、カットするとコストが50。ここをカットするとコストが50。ですので、全体のコストが200だけとなります。ですので、このコスト、このカッティングのコストを避けたいです。 じゃあまずあと皆さんあの自分でちょっとこの問題の解き方について考えてみてください自分で十分やってからビデオを続けてくださいはい続けますえっとまあまず自分で、えっと、全員探索を考えてくださいですね あと、前探索、まあまあ、あと、パイレッツのように全員探索の、えー、と対探索空間と、えっ、ー、と、それで時間の複雑、えっ、ー、と、アドレリスムの複雑を考えておください。今回話したいのは、まあ、これは DP の問題ないですね。DP, DP 臭いの問題ですね。ただし、えっ、ー、と、DP と言っても、あの、正しいやり方と間違ってるやり方があります。ですね。DP を考えると、まあ、これはコストですので、 あの DP の従業だと、あとコストはよくあの DP テーブルに入れます。でも、これのコストは DP テーブルに入れると、DP テーブルは100のサイズがなりますので、で、えっ、ー、と、N が50、ことあと ポ, ジあとポジションのポジションは50ですので、このテーブルが 1000×50、あと50万。で、えっ、ー、と、50万×テスティングがよくまあ N がかかりますし、 そしていくつかのインになりますので、これは結構遅くなります。ですので、あのコストがそのまま DP テーブルに入れると、物、えー、足りないですね。だから、これは DP テーブルの、えー、っと書き方をもう少し考え直さないといけないですね。実はこれは何を書いてるんですね。あの入力は、まず、 一番重要なところがカッティングポイントのセットですね。セット A にしましょう。セット A が0から C1、C2、Cn、N。これは全てのカットポイント、プラススタートポイントとエンドポイント。で、こう考えるとコスト関数が出てきます。コスト関数 AIAJ が AI、AJ が a i かける a i a j つまり えっと、この棒のコストが、まあ、この棒のすべてプラス、あの、K のミニマルのえっとコストですね。つまり、えっと、この棒をカットすると、そして、残った2つの棒をカットする。K のポジションでカットすると、っと、コストが AI プラス AK プラスコスト a です。これは再帰還数ですね。このコストが再帰還数。で、この A のサイズが50なので、 あの、この問題の、えっと、この問題の DP が、このコスト AIAJ で、えっと、行うと、あの、5 0る5 0のテーブルになりますので、結構ちっちゃなテーブルになります。ですね。1000×50 と比べて。ですので、えっと、なんかその DP をやってるときに、ゆっくり、なんかその、どのテーブルが、 適切かなのかを考えましょう。じゃあもう一つの問題、この問題はすごい面白くて、これも DP の問題です。で、えっと、前の問題と同じように、えっと、テーブルの選び方が間違っていると、あの問題が解けられませんです、ね。それはもう少し前の問題も思うよりもう少し複雑な問題なので、これをゆっくり見ましょう。 UVA の 1231A コーンということが、まあリスがあって、リスが木の上から木の下まで、えっと、走ります。で、走りながら、あの、まあ、この、どんぐりを、どんぐりを、えっと、集めます。で、リスの目的は、なんか集めたどんぐりの、えっと、数は最大することですね。例えば、この真ん中から始めて、こちらにいて2つ、2個集めた。 で、ここは3個、ここは4個。で、リスがなんか隣の木が飛ぶことができますけど、あの、違う木に飛ぶときに、ちょっと落ちますね。なんかこの飛ぶ間に、えっと、この段階をスキップしますので、このどんぐりを取れない。ですので、この3つのノック。だから1つの木をずっと下がると、あの、スキップしないけど、違う木に、あと、 飛ぶときに、その飛ぶのコストがかかりますので、その飛ぶのコストが考えないといけない。ですね。あの、怖いですね。最初、トップオトリーから始めて、で、あとか、一回、一段階を下がることができますし、それとも木を変わる。ちなみに、あの、隣の木じゃなくて、例えば、1の木から3の木に変わることもできますし、1の木から100の木から変わることもできますので、えっと、木を変わるコストが同じです。ですね。 ここはコストが2となります。では、あの、木の数が、えっと、2000まで、二千本までですね。ここは3だけなんですけど、あと実際の問題は2000本まであります。で、木の高さが2000段階ですね。ここは10の段階があるんですけど、2000段階があります。で、えっと、ジャンプのコストが500までジャンプのコストとなります。まあ、これは、あの、 最適化の問題ですし、えーと、組み合わせもありますの、ね、で、まあ、これは DP ですね。だから、あと皆さん、あのちょっとビデオをポーズして、この問題に対しての DP の解け方法を考えてみてください。はい、続きます。じゃあ、まずこの一つの、えー、と再帰関数を、えー、と考えましょうです、ねあの。このテーブルを考えましょう。 アコーのテーブル TIH。つまり、あの、高さ8までいて、あの、TI にある、えっと、なんか、あと、KI にあるアコー。例えば、あの、TI、えっと、T17 が1。T19、えっと、は2。T08 は0。T22 は0。ですね。 ま、あこれはデータ、入力データと考えられます。で、コスト t i ロなんか、あの、ま、あゼロは上から考えますね。あ、すみません、ゼロは下ですね。コスト t i ロなんか、床、えっと、グラウンドに行って、キア、えっと、コスト t i ロが、あとアコーの t i ロとなります。で、えっと、コスト TIJ が、 アコーイ tij プラスマケイノ k トティ t i を<咳>えっ、ー、とコスト t ス j 1とコスト t ス j f つまりえっ、ー、と,、えー と, えー、とはいこの関数が何か言うかこの関数何かというとここにいるときに ここまで集めた、えっ、ー、と、どんぐりが、あと、ここと、ここと、こことの最大です。だから、ここからも、ここと、ここと、こことの最大。で、ここからとここと、ここと、こことの最大ですね。だから、あと、最後のコストがて、すべての木を走って、えっ、ー、と、 <笑>なんかそのコストを、えっと、最大となります。まずは、あと、これのポジションが自分のキーの最大にして、で、次は、ここから計算して、ここからを計算して、ここからを計算する。で、それは最後までを計算します。まあ、これは、あの、結構簡単な DP ですね。ただし、この DP に問題があります。それはもう分かったでしょうか この DP のテーブルのサイズがどれくらいですかね。あの、それぞれのキーに対して、なんか、それぞれのキーの、そのキーの、えっと、ポジション。つまり、この DP のサイズが、えっと、コスト、t と、えっと、段階ですね。で、キーの、キーの数が5000。 で、えっと、段階の数も5000でしたね。木の数も5000だったし、なんかこれも5000だったので、これは 25×10 の6ですので、これは結構大きなコストとなります。ですね。で、えっと、新しい段階、この MAX にも全ての木をテストしないといけないので、実はこのアオゴリスムのコストが、 5000×5000×5000 相当コストが大きなオゴリスムとなります。だからこの全てのキーをテーブルにキープする DP はちょっとかかりすぎ。じゃあどうすればいいですか自分がこの DP を考えた場合だと、まあ、もう少し考えてみてください。はい、続きます。 前の DP テーブルが AHT となります。あ、かけるね。2000×2000× ハイトですので、2000×2000 なので、8ビデオになります。ですね。だけどあと、ちょっとこれを簡単にしましょう。一つが、えっと、どの木でも、なんか、あの隣、木は隣同士がないから、どの木からでも行くことができます。で、そう考えると、 なんか例えば途中までに行くと、まあこういうふうな木があって、ここからもう最適経路をいくつかを見つけました。で、ここから見つ続けたい。実は、えっ、ー、と、ここから行くと、どこかベストがあります。すべてをキープするじゃなくて、ここまでのベストだけキープすれば十分です。なんか前の DP が、 あのこの段階のすべてのキーのベストをキープしましたので、これはもったいないので、ベストは1つだけをキープする。ですね。こうすると、テーブルサイズが1、なんか一つだけ、DPH、なんか高さ H までのベストだけをキープしましょう。それはどんな感じですかね。まずは DP0 が、あの、 トップのアコーネの DP の, のコストだけです。で、えっ、ー、と、アコーネ GA が最大の、えー、とアコーネ GAI-1 と MAXIF。つまり <coughs> あと、ここまでなんかこのベストが DPH が h の高さのベストを見つけて、で、次は、次の h 次の h を見つかるときに、まず、えっと、ここと、こちらのベストを計算するだけです。これのベストとこれのベストだけを計算します。ですね。こうすると、あと、次のどの木に行けばいいのかを、えっと、あ、すいません、これはちょっと切り汚くなりましたね。 dph があってで dph プラス1を計算するときにまず、えー、と同じキーにキープするかですねそのコストもしキープキーを変えるとしたらあのジャンプが j なので dph マイナス j とすべての金に計算します。で、その二つのコストだけは十分です。ですね。これだけだと、えっ、ー、とこの問題を解くことができます。 じゃあ、えっ、ー、と、次の問題に行きます。次は、えっ、ー、と、UVA の29号、ファットマン。これは結構面白いんですね。これはなんか、ちょっと DP からあと話が変わりますね。ファットマンが、えっ、ー、と、ある廊下には柱がいくつかあります。ここは柱一個が一つあるし、ここには柱があって、ここには柱があって、 ここも柱があって。で、えー、っと、その柱の間に大きな人が取りたい。ですね。例えば、このサイズの方だと、ここが取れないんですね。で、ここも取れない。でも、こういうふうなパースをすると、廊下を取ることができます。では、入力が、廊下のサイズと、柱のポジションが出てきます。そうすると、 その廊下を取る人の最大のサイズを計算してください。それと解けるのかを考えてみてください。じゃあ、ポーズして。はい、考えましたかじゃあ、この課題について少し話 し, しましょう。まあ、この課題は実際に 2つの部分に分けてます。課題1。まず、R を固定して、そのサークルのレイディア、なんかその円のレイディアスを固定して、円のサイズを固定して、その R サイズの円が取るかどうか。それだけはもう面白い課題なんですね。どうやって、なんかこの R を固定して取るかどうかをどうやってテストするか。で、次の問題が、位置を解けた場合だと、 じゃあ、最大の R を見つけるかどうかですね。これは実は全然違う2つの課題です。じゃあ、まず2課題、課題2から解けましょう。1はもう、なんか解けたとして、結構なんかあの R が固定した場合だと、取るかどうかをかあと早くあと計算することができると前提してください。では、2はどうやって解けますかですね。もし、あの、 R を早くテストできる方があれば、あの、R の最大化をするために、微分探索で早くできます。ですね。まず、R low が0、R high が W にすると、あのその真ん中、RL プラス H、R low プラス high 割りにをテストします。それは一つのテスト。で、えっ、ー、と、まあ、これはテスト、あの、た もしこれがえっとパスできるなら、じゃあもう少し大きい R を試してみましょう。パスできなければ、じゃあもう少し小さい R を試してみましょう。ですね。フェイルでしたら、R、なんか R ハイがえっとその R になって、なんかパスしたら R ローが R になります。ですね。で、またこのテストを繰り返します。これは繰り返して繰り返して、で、この課題の、えっと、 4桁まで計算しないといけないなので、あるローとあるハイの距離が 0.001 より小さければ、えっと、答えを見つけましたです、ね。これはどれぐらいのコストかというと、あのまあ、これは微分探索ですので、えっと、100× この0の 0.001 ですので、まあ、この略はサイズですね。ログのサイズなので、ログ2の 100× 1万が20。だから t が20回だけをテストすると、この問題を解くことができます。ではあの t が20回で発してもあと、t、tRE にならない t が何でしょうかですね。みんなはそれをちょっと考えてみてください。じゃあ続きます。r がまず なんか二つの柱をパースする R がどうわかるかですね。もし、あのこの二つの柱の間に距離が 2R より大きければ、これは R じゃなくて、2R より大きければ、R がパースできます。ですね。で、えっとこの、このウォールも、このスペースがですね、この距離が 2R よ, より大きければ、パースすることができます。 では、えっ、ー、と、R がテストするときには、あのグラフ問題にしましょう。まずグラフ G を作ります。グラフ G の頂点が、その柱です。ですね。で、えっ、ー、と、なんか、柱の間に距離が 2R より小さければ、あの、辺をつけます。その辺が、っと、 その人がパスはできない。点と頂点と頂点の距離があるより大きければ、あのパスあとなんかその頂点した人はこのグラフだと、こちらに円を引きます。ここはあるより大きければ引かない。これはあるより大きいですので引かない。ここは引く。ですねでこれも小さいので引く。これは大きいから引かない。これは小さいので引く。これも小さいので引くです、ね。 これも小さいので引きます。ここも引きます。これも小さいので引きます。これも小さいので引きます。これは、あの、この、このインプットに対しての、えっと、あるこの、このグラフとなります。では、あの、パスできるかどうかの判定が、このグラフが下と上がつないでるかどうかですね。これは、あっちのにこれは一つの大きな頂点ですね。で、これも一つの大きな頂点。 これは p1 とこれが p2。で、p2 から p1 がパスがあれば、もしこちらがパスがあれば、あの、この人が取れないという。パスがなければ、この人が取れるという。これはみんなわかるかな。ですので、グラフを作って、えっ、ー、と、グラフを作った後に、ただ p1 から p2 のパス、最短経路じゃなくても bfs だけ、bfs でも、あの、テストすることだけです。これはまず、あの、 グラフを早く作れば早いだろう。ですね。まあ、あの、これはテストのコードです。テスト R をテストします。で、NB を作ります。ですね。で、NB の距離です。で、これは、あの、これは、あの、その柱のリストで、ですね。これは N が走り、R 柱のリストで、 全部あのアペインドしてですねこれはグラフを作ってますなんかその辺があるかどうかを作ってますであと全ての柱の間に距離を計算します距離があるより小さければあのグラフに入れますでグラフを作った後に今ここはグラフを作って グラフを作った後に、えー、と DFS ですね。ただの Python で DFS を行ってあのパスできたかどうかをテストします。じゃあもう一つの似てるような問題を読みましょう。これは714の Copying Books です。Copying Books の課題があの M 本があって そして、K、スクライブ。スクライブがまあ本を手で書く人ということですね。で、K と M が500以内です。M の、なんかその M の本の中に、それぞれがページ数が PI。PI が1から、えっと、100万 で, ですね。で、えっと、まあ、それぞれのスクライブが1つの本しかを書けない。で、それぞれの本が1つのスクライブにしか書 け, 書けない。 ですので、本とスクライブをアサインして、あの一番なんかその一番ペ ー, ジページ数が多いのスクライブを少なくしたいですね。例えば、この場合だと本が9があって、えー、とスクライブが3つ。で、一つの分け方は、スクライブ1がこの本を書きます。スクライブ2がこの本を書きます。スクライブ3がこの本を書きます。 なお、これでわかると思うんですけど、あの、実は一番低いのは、例えば、一つのスクライブが100と900、もう一つのスクライブが200と800なんですけど、この問題だと、こういうふうなアサインはできないので、アサインするのは、この行、えっと、このアレイをカットするだけですね。ですので、例えば、あの、こちらのカットが 1, 1,、えっと、1700と、えっと、1300。 とここが、えっと、1500ですね。でも他のカット方法、これ例えばこ こ, 中こことか、ここをカットすると、ここは600、ここが、えっと、1500、で、ここが、えっと、2400ですね。これはまあ良くないカットですね。じゃあ、これをカットするじゃなくて、こちらをカットして、 こっちでカットする。こうすると、ここは900。ここは1500。で、ここは、えっ、ー、と、10、20。これは1200。あ2100。ですね。だから、これもあまりいいカット方法ではないです。では、皆さん、えっ、ー、と、この問題の解け方を少し考えてみてください。 じゃあ続きます。この問題だ と,、えーとまあ、あの動的プログラミングにな慣れた人はこれがまあ動的プログラミングでいけるんじゃないかと思う人もいると思います。それは確かそうですね。あのこの課題が動的プログラミングで解くことも可能ですがあの今回紹介するのはさっきの FATM の問題と似てるような解き 方, 解き方を紹介したいです。 まあ、それは何かのテストプラス、と微分探索です。ですね、つまり、もう一度、微分探索とテストで、えー、と紹介したいと思います。なんか何で微分探索かというと、あの最大のコストですね。これはあの500本かける、えー、と1000万、100万ですので、 100万る5 0これはログを取ると微分探索が最大26回でテストするですのでなんか26回だけであと早くできるテストがあれば微分探索がこの問題に結構いいですですねじゃあ、えっと、皆さんこれはあのこの課題が微分探索であの tmax を考えてみてください。あの、テストするのは max、まあのコースと考えて、まあこのか、この問題に対して max のコストをかえです。これをテストする方法だと、っと、微分探索ができます。じゃあ、やり方を見せましょう。アイディアとしては、まあ、max スコスト決めてい例えば、えっと、このインプットだと、 最大が、えっと、1000、2000、3000、5500ですね。これの一番最大が5500ですので、やりたいのは、まずあの2750以内できる方法が探すですね。 もしあの2750以内できるなら、じゃあ次その半分、1375でテストする。で、1375でダメですので、じゃあ次はその間ですね。えー、っと、この間だ と,、えー、っと、ここは7とここは7ですので、 2000、0 0 0ぐらいかな。で、次は2000をテストする。で、それを繰り返 し, しますですね。じゃあ、その2750はできるかどうか、どうやってテストできるか。実は、これはグリーティフですぐテストできます。アイディアとしては、あの、これを、なんかこのテストしてる部分を超えるときにカットする。例えば、ここはね、えっと、100、300、600、えっと、 1000、1500、2100、2800。2800はこれを超えたので、ここにカットします。ですね。で、次は、えっと、ここね、なんか700と800と900。900が、えっと、700、800、900。これが、えっと、2400なので、ここでカットする。 で、まあ、これはオッケーです。じゃあ次、次、千、えっと、千三百、七十五。千四百にしましょう。じゃあ次はテスト千四百。テスト千四百は、なんか、えっと、三、えっと、三百、六百、一千、一千五百。これを超えたので、ここに切ります。これは一千。で、次は千四百。えっと、千百。これも千百。 でこれをテストするとこれはもう1500なのでこれカットしましたので1400はダメでしたのでテストを上げます。まあ、このコードですねあの。サムが M より小さければもう一つの本を前に行くです、ね。で、イスクライブを追加します。 ちなみに、えっと、このコードをこのまま実装すると、うろんご遠征になります。なぜかというと、えっと、これはちょっとグリーディーすぎるなのでと、このテストあ、さっきのテストケースがこれを、このケースを解けないです。さっきのプログラムが、えっと、100、100と 100, -100、100、100。 あのここと、ここと、こことの型になりますので、このテストケースは、こちらのプログラムはちょっと変えないといけないですね。まあ、あのー、これの課題、この2つの問題、ファットマンとその本の、えっと、問題が、なんか、競技プログラムにすごい役に立つなパターンを、えっと、見せます。それは、えっと、微分探索と、 えっと、何かの速いテスト。速いテストがあれば、その微分探索はすごいあと便利になりますので、ぜひ、問題を見るときにそれを試してみてください。ですね。はい、では、えっと、この授業の最後の最後のえっと課題です。なお、この課題が、えっと、えっと、なんか、僕は細かく言わないけど、一つの大きなヒントを言うんですね。 ブラックバードが BFS をプラス TSP2 つですね。で、ファットマンがグラフプラス微分探索2つのアゴリスム。で、このさっきの本の課題がグリーディ法と微分探索2つ。これはあと3つの、えっと、同時に3つのアゴリスムを使わないといけない課題です。これは、あの、アカ a r f a p p r o 飛行機についてですね。あの、8の飛行機があって、 で、その8の4飛行機があの、できるだけ飛行機と飛行機の間の、えっと、止まっているところが大きくしたい。ですね。例えば、えっと、絵で描くと、こんな感じです。この3つの飛行機が、飛行機1が、えっと、0から10の間に止まることが可能です。飛行機2がと着陸することが可能です。5から 15まで着陸することができます。で、3が10から15まで着陸することができます。で、着陸時間が決めないといけないんですけど、安全のためにその着陸時間ができるだけ大きくしたい。ですね。例えば、これの答えが、まあは、飛行機1は0で着陸して、飛行機3が15に着陸して、で飛行機2が 7.5 で着陸する。それはなんか距離を最大化するんですね。最大の距離、と ミ, ニマル距離ミニマル距離が 7.5 ですので、そのミニマルの距離を最大化する。です。では、あの飛行機が3じゃなくて8まで行ける。ですね。で、えーと、この時間が0から1990まで行けます。 じゃあ皆さんがこれをどうやって解くのか、ぜひ、えっ、ー、と、今月、まあ、あと 12, 12日までを考えてみてください。これはなんかこの問題が3つなんですけど、今ま、今日勉強した問題のべてのなんかグリーディーとか、えっ、ー、と、テストとか、微分探索とか、いろいろな使ってますので、えーと、ぜひ試してみてください。 じゃあ、えっ、ー、と、今回の課題がこれです。まあ、Blackbird がこれで説明しましたですね。なんかその TSP。えっ、ー、と、巡回セー問題です。で、Cutting Sticks とアコ c o r d が、えー、と DP です。フ r e e Parentheses も DP の、えー、と考え直しということですね。だから DP のうまく考えれば、フ r e e Parentheses を解くことができます。Fatman と Copying Book が微分探索プラス何か。 で、この How Big is it も、えっと、微分探索プラス何か。で、最後は、えっと、Careful Approach が、えっと、微分探索プラス、B アオゴリスムプラス、C アオゴリスム3つがありますので、ぜひ、えっと、試してみてください。はい。えっと、これは、プログラミングチャレンジの最後です。皆さん、あの、ここまで、えっと、一緒にいろいろな 問題を解けてきてきありがとうございます。これはまあ皆さんもう少しプログラミング能力が上がってくれると、えっと、いいなと思います。まあ、これはこのコースがちょっとまあ面白いと思った人が、えっと、思った人だったら、なんかと秋書きで Math for Computer Science。コンピュータ数学と間違わないでください。コンピュータ数学は日本語で、えっと、2年生のコースで Math for Computer Science が3年生の英語コースです。これは英語なんですけど、 あのこのプログラミングチャレンジの内容が、えっと、理論的にほぼ同じなんですが、あの、プログラムを書くときじゃなくて、えっと、そのアオゴリスムの裏、なんか、正面とか、えっと、そう、もう少し、あと、数学的に、えっと、この、まあ、このトピップを見ます。だから、また、グラフとか、えっと、総数の話とか、あと、なんか、そのと、ジオメティの話とか、それはもう少し、なんか、理論的に、えっと、見ますので、ぜひ、 えっ、ー、と、見てみてください。OK、グラウンド実習の OK とください。では、これは、えっと、授業の、とビデオの終わりです。皆さん、ありがとうございます。